レイよはちょっと見ました逆水の絆めかぜ風が一致でさえこの漏れし舞い上がれオーロラブルーミングともかに光るよ舞い散れニューイヤーズブライトオーシャンフィール、はい、私の新たな力オーロラサンクチュアリー肩にかけましょう お役に立ちますこれでいらでは走れ蒸気とみました逆風の絆かぜうれしいのを知りお役に立たちはあいつとこの森島舞い上がれオーロラブルーミング<笑>任せてきらめき2を舞い散るニューイヤーズブライトうれしいのあがりわ私の新たな力オーロラサンクチュアリ ヒ ー, ール守るよ風めは蒸気と見ました逆風のひずな風例えば親子の一枚守るよ風間 は, 風はお守りしはり舞い上がれオーロラブルーミング光るよ舞い散れニューイヤーズブライト蒸気と見ました逆風の絆ず風 私の新たな力オーロラ・サンクチュアリー・ジャパンオーサンフィールド・ーオー オーロラブルーミングニューイヤーズブライてオーロラサクイクルニューのヤー中で。おイにててオーロラサイクルニューイヤーズブライブオーロラブルーミング オーロラサンクチュアリーオーサンキュアリー。オー 切りましょうきの時うにつくだの守りをかくのえいっすぐにまたせてくださいましっさい大いに手がけのち蒸気と見ましたよっつの絆ずよかぜかぜるしらさあ早く見れゃってのりしは舞い上がれオーロラブルーミングオーシャンフィールわたくしの新たな力オーロラサンクチュアリぴっりよ ・ニューイヤーズ・ブライト勝利守りを固めばそこで役に立たぬよう勝ちとみました逆勢の静まさせとお役に立ちますせのや任せてくだけはお守りします舞い上がれオーロラ・ブルーミングこれで光を舞イチル・ニューイヤーズ・ブライ ト, の ト, のライイライト私の新たな力 オーロラシャンヒ ー, ー, ールそこでおなかみたちを務ました逆風の絆風お役に立たちは大いに風けセーブレッシングスキリファて守るつめ盛り島舞い上がれオーロラブルーミング沈みなが光を舞い散れニューイヤーズブライト 私の新たな力オーロラ・サンクチュアリーこれでオーシャン・ヒール蒸気とめましたよっついの絆かぜそうそ、ん、う勇ましく舞いましょうあいつにお さあ今までニノキ食べるニューイヤーズブライトがオーさん。すべてオーロラサンクリオーロラブルーにンれるを。おいおなかでニノキ食べで。 すべオーロラサンクュニューイヤーズグランジフンだ、ね、オーサンフ ー, ープレッシャーピリッピオーロラブルーミング森を。寄月9の絆が出んニューイヤーズグランジフすべオーロラサンクューオーサーーレーンフープそれよ月9の絆が出すんだ 風入ってす走るヘイそれは毎日ニューイヤーズブライトおめまします舞い上がれオーロラブリーミングオーシャンフィールドこれは私の新たな力オーロラサンクチュアリー守りを重ねますお役に立ち倒しまくる大情をきとめました逆追のしずな風風風入っ いいかお役に続きさあ2人よ舞い散れニューイヤーズブライト。その森す舞い上がれオーロラブルーミングオーシャンフィール任せとまた家族をまび出たの新たな力はオーロラサンクチュアリスラデルを蒸気と見ました逆風の絆風 かともだしたお役に立ちはだぬかけまののはまかせたババイのドレッシングポリディーでのる光を舞い散れニューイヤーズブライト風よ走るお守りしは舞い上がれオーロラブルーミング蒸気と見ました逆風の沈なかで守りよきオーシャンフィール風よ私の新たな力オーロラサンクチュアリン So、oh、today.